演武開演どうも私の連れ連れなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はファミリーマートのトルティーヤ豚生姜焼きを食べたいと思います他のトルティーヤに新作は今回は和風ですね今までのトルティーヤの照り焼きとかもありましたけどねとはまた違った味わいありそうですこれはは楽しみでですねではチャンネル登録 どうかよろしくお願いします。お野菜がいっぱいですね。これは食べごたえにそではいただきます。もう少し、べたの生姜焼きを感じたいから。 野菜はシャキシャキしてて美味しかったのですが肝心の豚生姜焼きがちょっとお肉の存在感が弱いのと生姜のタレがちょっと生姜がきつすぎてそれに全部壊れてしまっているかがるのは残念でしたもうちょっとお肉が分厚いのが良かったかなまあ、トルティーヤでいうと、合じ難しい部分もあるのかもしれませんが まあ、障害として考えてもちょっと障害きつすぎな気もしますのでこちらの点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分塩分変異ねパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします